ははいそれではですね、えー、ペナンの街を通り過ぎて、えー、それから、えー、海沿いですね、海沿いずっとバスで走ってきて、えー、このペナンのこの端っこですね端っこの方うにまあ到着しました、えーまあ、とりあえずあのホテルの方にチェックインしてそれから荷物を置いて、えーまあ、ポータル先生の方に向かいたいと思います。うんはい まあ、天気もまあそれほどまあ今気温高くない感じなんでちょうどいい感じですね。うん、さすがにここら辺まで来るとあまり観光客っていうのはいないですね。はいまあ、それではまホテルの席にして向かたいと思います。はい、失礼きます。 あの辺の辺の辺な辺の辺な辺の辺の辺の あるんですけども、えー、今は、ですねあの普通はあの歩いて行けるんですけども今は橋が壊れてて、まあ、このコートでしか行けないということで、まあ、かなり難所のポータルにはなると思いますただ、ここから、えー、スリーランカとか、ね、バングラディッシュに、まあ、リンクが飛ばしやすいポータルになると思いますので、えー、今回はですねあの頑張って申請して、まあ、今後のイングレスだとかあのポケモンかそといったナイアンティックのゲームがですね あのまあ、面白くなるポータルではないかなと思います。まだ審査に通るか分かんないですけれども、今回はそのポータルを申請したいと思います。お楽しみに。はい、えー、今からですね、あのビーチの横から。 灯、え、台、ー、に向かうんですけどもさすがイングレスですね、えーまあ、こういった、まあ、イングレスといえば灯台でイングレスといえば山道たまんないですねで多分電波も微妙なんですよ、まあ、このポータル本当にですね生えたらいいポータルになると思うんですよ見てくださ い, いこれ この道イングレスらしい皆さん普通の人は来ないですよここ、まあ、でも皆さんあのイングレスの作戦なんかする人は、まあ、おなじみの光景ですよねこういうあまり人が通ったことがないこういう道大好きかと思いますはい、まあ、皆さんこういう道をワクワクしながら 通って、まあ、いろんなリンクを飛ばして、まあ、いろんな物語ができてるんじゃないかと思いますえ今日はですねえこの島なんですけども、えー、島というかビーチですねモンキービーチというビーチで、まあ、そ, れその名前のルのり猿がたくさんいるんでですね、まあ、猿に いじめられないようにですね、えー、したいと思いますはいよかった昨日だったっけな雨が降ってたんで朝とかですね一昨日もおしゃぶりで、まあ、来れるのかなと思ったんですけども、まあ、昨日の午後からずっと晴れてたんで、えー、こうやって来ることができましたいや これ私申請はするけど、レゾ差しに来るかっつったら、本当申し訳ないです、はい。今回は海の親ということで、はい、鍵は増やします。はい、レゾは、えー、地元の人がさしていただければと思います。まあ、今ちょっとさっきも言ったんですけども、歩いてこれないん で, ですよ、ねここえー、ボートで、えー 100リンギットですね2500円ぐらいえ出さないとたどり着けない場所になってますはいおそらくです5時ぐらいまでしか、はい、通れないと思うんで今次元ポーターですねお地元の人ですねはいは い, はーい ああ一般の方いいハイキングコースじゃないですかねこれ<笑>まあ私今日泳ぎ気満々できてるんではいスリッパーですはい<笑>、まあ、なかなかいいコースそれでは東大の方に向かいたいと思います まあ、東南アジアのポータル申請しているとですね こ, こういう山道なんですけどこういう火が倒れてるんですねはいこれ持ち味なんで、はい、ここがあと、まあ、ここちょっと地盤緩んでますようのサインですね、はい、なので気にせずくぐりながら 安全を確認して自己責任で通っていきましょうねはいいやーいいですね山はい、まあ、そんなに高い山あの登山というほどでもないですもこう道もできてるしはい、まあ、ちょっとねウォーキング的な程度なんですけどもいやー やっぱり疲れるあ気持ちいいだけど、ああもう本当ね、イングレスやってなきゃ、ここ来ないんですよ、本当に、ねえ、あの、バカですよね、本当に。一般の、私、この前46歳になったんですけども、46歳が、えー、休みの日に、 えー、マレーシアで、えー、ペナン・の隅っこのモ、えー、ンキービーチで、えー、こうやって、ね、山歩きをしながらポータル申請しようとして、えー、ニコニコしてるかさ、してないと思うんで、一、はい、人だけですよ、これ、はい。オンリーワンですね。<笑>いやー、でも、もうわかってると思うんですけども、 楽しんでます。はい、めちゃ楽しいです、ね、これで、ねはい。はい、それでは引き続き難所があると思うけども、えー、東大の方に目指したいと思います。 マレーシア、今、ですねあの、ま、人が多いとこあのマスク義務化されているんですけどもえこの地域、ですね、ま、たまにすれ違うんですけども全く人いませんのでマスク外させてもらいます、はい、お水いただきます。 ねはあ、もう登ってる間ですね、あ降りたらあのビーチに使ってやると、そしてあの冷たいジュース、えーあの、ビーチに寝転がりながら飲んでやると、えー、それしか考えてないです。はいはあえー、まさかです、ね Google、マップで本当に 片道25分 の, あのさらりとした道の感じで地図に書いてあったんで、まあ、こういった軽装で来たんですけどもまあ久々ですねこの汗が吹き出る感じははいまあ、若いお兄ちゃんたち軽く登ってますけどはいいやいいですね冒険はまさかこんなとこに冒険があるとはですね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 若い子たち元気ですねままだまだあるよと、はい、じゃあ頑張ってまだまだ残りたいといます水全部飲んじゃうと死にそうなんで、えー、残しつつですねセーブしながら上がりたいと思いますはいこのポータル生えなかったらショックですよこれはい頑張ります<笑>はいええー ようこそ灯台へということで、えー、到着しました。えー、はあ、はあ、めっちゃきつかった。何あるんでしょうね、これ。はあ、2000メーターぐらい上がったかな。あ、灯台ありました。はあはあ、きれいなこれはい、あ。やっと。 あ、昼寝もここでできますね。今日ファーストサタですけど、ちょっと休憩して、えー、ビーチでファーストサタで出れればと思います。いやー、これは本当に灯台を見るだけだ。あ、こっから中に入れますね。うん。よかった。 はあ、ちょっと眺めを見たいと思いますはいそれでははい上がっていきますはい今ペナンの灯台に来ましたえー、さっきですね 東、え、大、ー、に上がってくる途中とこの東大の下で、えー、ポータル申請しようとしたんですけども全くの県外で、えー、ポータル申請できませんでした、えー、ところがですね東大、えー、の上に上がってくると、はいえー、電波がやっぱり飛ぶんで、えー、ログインできましたああよかった、えー、それではですね、えー ポータル申請の方をしたいと思います実際にレゾをさす人は、えー、必ず高台まで来ないと、えー、レゾがさせないということですねこれ は, はなかなかのポータルですねはい、嬉しい、うん やっぱり電波が弱いので地図の読み込みにも時間かかります、ね、今 GPS を拡大してあの灯台の真上に持ってきてるんですけども読み込みに非常に時間かかるのでいやこれ写真アップできるかなさっき一応下から撮ったんですよ下に入れて灯台の写真と灯台のやっぱり落ちるんですね じゃあそれでは何回もチャレンジしてですねあの申請できるまで頑張りたいと思います。それではまた あ